皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年2月4日、女神の木を放置してしまっていました。本来なら先週でカンストしてました。というわけで、これで一旦カンストです。次の上限解放が早く来るといいですね。今回のフェスタインフェルノは、ダークキングでした。 の2分で沈められるダークキングさんがかわいそうです今年のバレンタインの像のリボンのところに何か書いてありますね頑張って解読してみましょう整いましたバレンタインデー2022と書いてありますこれで安心して眠れますねというわけで本日の動画は以上で終了ですそれでは次回の動画でお会いしましょうここまでのご視聴ありがとうございました